緊急地震速報56秒、速報緊急速報5 5 5秒、5秒、5秒、5秒、5秒、5秒、秒、 はマシュマロに。<笑> 海岸や川の近くからは離れてくださいこの地震で震度6強を福島県中通り福島県浜通りで観測しましたまた震度6弱が宮城県南部宮城県中部震度5強が宮城県北部です先ほど震度6強最大震度6強の強い地震がありました震源については現在気象庁で調べていますが震源が海底ですと津波の恐れがあります新しい情報が入りました この地震で震度6強を宮城県南部福島県中通り福島県浜通りで観測しましたまた震度6弱が宮城県北部と宮城県中部震度5強が福島県会津栃木県北部栃木県南部です震源が海底ですと津波の恐れがあります海岸や川の近くからは離れてくださいまずまた震度5弱が岩手県内陸北部岩手県内陸南部 山形県浦山地方、山形県沖玉地方、茨城県北部、茨城県南部です。福島県郡山の地震発生時の映像です。カメラが激しく左右に動いています。地震ほど午後11時のと東北地方で強い地震がありました。震源については現在、気象で調べていますが、震源が海底ですと、津波の恐れがあります。この地震で震度6強を、宮城県南部、福島県中通り、 福島県浜通りへ観測しています。また、震度6弱を宮城県北部と宮城県中部で観測しています。震度5強が福島県愛知栃木県北部、南部です。また、震度5弱を岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県村山地方、山形県下町地方、茨城県北部、南部、また埼玉県北部でも震度5弱を観測しています。 福島県郡山市の地震発生時の様子をご覧いただいていますがカメラが長い時間横揺れしていますえ新しい情報が入ってきました震源地は福島県沖、震源の深さは60キロ地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されていますこの地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが津波の被害の心配はありませんこの地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが津波の被害の心配はありません 島県岩手市の様子です。こちらも地震発生時のものですが、カメラが左右に小刻みに揺られています。揺れが長く続いているのが分かります。先ほど午後11時8分ごろ東北地方で最大震度6強の強い地震が起き、この地震で震源地は福島県沖、地震震源の深さは60キロです。揺れが強かった海岸付近や川の河口付近では念のため津波に警戒してください。 詳しい市町村の震度が入ってきました震度6強を観測したのが宮城県の八王町ですまた福島県の相馬市、国見町、新地町でも震度6強を観測しましたまた震度6弱の地域です宮城県、石巻市、岩沼市なども震度6弱です新しい情報ですこの地震で多少の注意の変化があるかもしれませんが津波の被害の心配はありません この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。改めて震度をお伝えします。震度6強を観測したのが宮城県南部、福島県中通り、福島県浜通りです。また震度6弱が宮城県北部、宮城県中部です。震度5強の地域が福島県藍津、栃木県北部と南部、震度5弱の地域です。 岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県村山地方、山形県沖玉地方、茨城県北部、茨城県南部、埼玉県北部です。地震発生時の福島県郡山の様子です。少し光が光るような様子も見られました。カメラが左右に揺れています。福島県郡山市の様子をご覧いただいています。地震発生時の様子です。